平成28年12月15日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社に、今年もめ縄が奉納されました。阿蘇神社にめ縄を奉納したのは、一宮町大め縄伝承会の正代勝久会長らで、め縄7本を軽トラックに積んで神社を訪れ、まず仮拝殿で奉納するめ縄のお祓いを行いました。 そして、長さ 3.5 メートル、重さ40キロのしめ縄を仮拝殿の入り口に飾り付けました。今年は、阿蘇神社の楼門や拝殿が4月の熊本地震で倒壊したために、いつも楼門と拝殿に飾っていた大しめ縄ではなく、例年に比べて一回り小さいしめ縄の奉納となりました。この日に奉納したしめ縄は、会員20人が 熊本地震、でも楼門がああいうふうにあの潰れてしまったでしょうで、普通だったら無病息災を祈って、しめ縄作っていたんだけれども、ことすね、やっぱ一日も早いこう復元をあの祈って、真心を込めて、しめ縄作ったんです。 め縄は仮拝殿をはじめ楼門前の参拝所や車のお祓い所など7か所に飾られました。